まずは言うよ、先生には分かってる。何が高校は大変だな。カマラ、カマラよ、アベンジャーズのシャツかわいい、私を変人だと思ってる。色濃いか、失礼。ええ、シャツを踏んでる。ごめん。窓の外を見て、妄想にふけてる。カマラ、ここで妄想するな自分の将来を。 ランチまでに考えろって確かにね見りすぎてた妄想の世界に現実を見て茶色い肌の女の子が世界を救うわけないありえない妄想やね何があった 別になぜガマラ気分は超最高望んでいたことだけど想像を超えてた自分が分かってるヒーローよ<笑>